でしょこれでこれでうまくいってるかなはいご視聴ありがとうございますこれだとよしょ着してあれ こうかなはい。ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日はね、エニーレールっていうので、えー、N ゲージのレイアウト設計をしてみたいと思います。まあ、あの<笑>、基板の、あの、なんだ、N ゲージのこれ、これですね。これ作ったんで、えっ、ー、と、往復走行がね、できるように、えー、ちょっとね、えー エニーレールっていうのを使ってで、N ゲージのね、レイアウト設計をしてみたいと思います。じゃあ、一応ね、さっきね、あのー、ほら、こんな感じで<笑>、中古のレールをですね、ポポンテッタに行って買ってきました。で、こんな感じでね、はい、ほら、穴、穴を開け、開けましたよ。<笑>これ、 えー、280ミリの28センチのね、レールで、はい。こんな風にね、あの、穴を、えー、ドリルで開けました。まあ、子供がもしドリル開けるんだったら、まあ、親にね、頼んでね、えー、穴を開けてもらったらいいと思います。6.0 ミリの、あ、6ミリのね、直径6ミリの穴です。直径6です。で、 えっと、ここにね、センサーをつけて足をこう横に倒すんで、ここもね、少し切り込みを入れました。はい。ここね。はい。これでセンサーをね、ちょっと取り付けてみたいと思います。が、ちょっとセンサーの前に、エニーレールでね、ちゃんと設計をしてね、どんなレイアウトにするかちょっと考えたいと思います。よいしょ。これはちっちゃくして、 <笑>こんな感じでね。で、エニーレールっていうのがあって、よいしょ、これね、こん な, こんなソフトなんですよ。で、えー、日本語にしてあります。これね、ファイルとか、あと、ホーム、表示オプション、図形の挿入、線路ライブラリ、オブジェクトライブラリ、ユーザーオブジェクトレイアウトの詳細設定っていう風にね、 こんな風に分かれてるんですね。よいしょ。あ、トミーさん、どうも。はい、こんにちは。ライブ配信をしてます。で、エニーレールっていうのがね、とりあえずトライアルバージョンなんですけど、はい、無料で使っていいよってことなんでね。無料で使わせてもらいます。最初ね、開いたら、あの、に英語なんですよ。だから、こういうランゲージズっていうファイルのね、 あ、JR 九州さん、どうも。パンタグラフ故障で数ヶ月間、KK に留置されていった303系、えー。トップナンが無事、唐津に帰還いたしました。d e 10に牽引されての帰還です。そして、もう2月、雲谷も九州県速、来そうです。お、<笑>なんかいろいろとあって楽しいですね。イベント尽くしじゃないですか。いいですね。で、 えー、エニーレールがですね、こう最初ね、立ち上げるとね、あの、英語なんですよ。だから、ここのね、ファイルのところで、えっとね、最初ね、こんな、こんな風になってるんですよ。あ、最初立ち上げると、ほら、ファイル、ホーム、ショー、インサートとか、こんな風にね、もう全然わかんないと。もう全然わかりませんと。多分ね、あの、エニーレール使いたいんだけど、どうやって使ったらいいんだろう、みたいな。 人が、ね、多分多いと思うんですよ。で、もう全部英語だし、もう、クソ難しいと。そういうときにはね、最初、あの、ファイル、オプションズって選んで、で、そうすると、ほら、一番最初にやるのは、ここの、オプションズの中のランゲージズっていうところね。これを、あの、日本語にしましょう。日本語ね。そうすると、ほら、あの、 みんな誰でもできそうな感じがしてきたでしょで、もう一回ね、えっと、ファイルで、えー、オプション設定というのをやります。それでね、えー、こうやってね、えー、ライブラリーってやったときに、私はね、もう N ゲージしか使わないんで、もう他の G ゲージとか、あと、こういう HO ゲージとかね、Z ゲージとか、まあ、いらないんで、基本的にはもう、 まあ、その他とかシンボルとか、まあ、この辺はね、自分の使い、使うやつだけあの選んでもらえればと思います。あとはね、変えてないですね。文字列なんかも特に変えてないです。ユーザーデータも変えてないです。はい。こんな風にね、設定してます。で、決定をして、で、あのー、最初に、まあ何をやるかっていうと、 あの名前をつけてレイアウトを保存っていうのをやります。はい、これでね、えっ、ー、と、テスト、まあ、あなんだん、往復走行基盤キットのレイアウト設計、ね、設計ね。で、保存ってやって、で、あのー、右下のね、ほら、 ここの、あ、右下見えないじゃん。<笑>ちょっと待って。右下のとか言いながら、これがあるから見えない。ちょっと一回ウェブカメラは閉じますか。ね。あのー、右下のね、このプラスとかマイナスってやると、ほら、レイアウトが、ここの枠がね、えーまあ、使えるレイアウト枠なんですね。ね。 これを使って、えー、設計をしていきます。まあ、これでこんな風にやって、で、このレイアウトは何センチかける何センチなのかとかね、そういうのがあって、最初にあの一番右側のね、これですね、レイアウトの詳細設定というところで、まず寸法単位選択っていうところをね、これ私の場合、最初ね、センチになってるんで、 えー、まあ、トミックスとかのあの、カタログとか見ると、280とか、なんか書いてあるじゃないですか。140とかね。そしたら、あの、それはミリなんですね、単位がね。だから、えー、これね、メートル十進単位っていうやつを、これを選びます。で、えー、これはね、有効な、あの、小数点の桁数ね、2っていう、0.01 とかね。 そういうやつですね。これは2のままでいいんで、えー、これはこのままにしときます。で、あと、えー、何を設定するかっていうと、とね、次、これね。これっすね。この横と縦ね。まあ、これ、あの、よいしょ。じゃあ、こんにちはと。<笑> これがね、あの、普通、あのー、ベニヤ板なんか買ってくるとね、900×600 とかですよね。だからね、ここね、900、600っていうふうに、えってやってあげると、えー、これがね、九百縦が、あ、横が900でしょで、縦が600っていうふうになるんですね。で、これで、あのー、 ここのちっちゃいマス目はじゃあ何なんだって言ったら、この格子線を表示するってところ、これね。これ。で、さらに、え背景か。えっと、格子線を表示するってところで、あの、こっちもあるんですよ。格子線を表示しない、あとグリッドの補助線も消すと。こういうことができますね。これ補助線ね。こっちの薄い色が補助線。 で、格子線を表示する。ね。で、私の、まあ最初ね、多分50っていう数字が入ってるんです よ, よ。こんな感じでね。で、50って書いてあると、えっと、ここの1マスが50ミリってことですね。だから900の中に、 900ミリの中に50ミリが何個ありますか ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18と、18個ね、ありますと。9 0 0る5 0は、な、何ですかね。ちょっと計算してみましょうか。軽くで、ほら。こうやって出すと、9 0 0る5 0ってやると、 ほら、18ね。18個の白いマスがね、できてます。こっちもね、こっちが縦で600という風になってるんで、じゃあ50のマスが何個ありますか ?600÷50 は12個マスがあります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ね。 これで12個マスありますよね。こうやって使う、使うんですね。で、あのー、これでね、あと、この線とか図形をね、配置していくのに、こういうところにこうピタピタピタっとね、合わせた方がなんか結構簡単に書けるんで、ここ、ここをね、チェック入れます。そうするとこれ、えっと、補助線が、 28なんで、こういうふうにほら、なんか、濃い、濃い線は、こっちね、こっちの格子線っていう方で、薄い線は、えー、補助線。で、こっちもね、50ってやってあげれば、はい、きれいにね、引ける。で、もうちょっと細かく考えたいよって言ったら、25ってやってあげれば、ほら、ね、真ん中にこうやって入るでしょ。ね、 で、あとこの辺はね、なんかあの敷、敷地らしいんですよね。こういう、あの、許容範囲で、なんか、作るのかな。まあ、あんまり、あの、いじってないですね。で、えー、なんで28っていう数字を入れるかっていうと、あの、線路が28センチなんですよ、トミックスの。トミックスのレールって28センチなんですよ。 だからね、900×600 のベニヤ板にそのまま、あのー、ペタンって乗せると、まあい、いいんですけど、えー、まあ、28センチのレールを乗せていきたいんで、私はね、ちょっとここを28にします。こっちね。で、そして、こっちの格子幅も、 まあ、28とか14とかね。こんな感じにします。そうするとね、ちょっと、あの、こういう余白ができるんですね。これでとりあえずレイアウトの準備ができてます。で、次何をやるかって言ったら、えー、レイヤーっていうのを選んで、ここをね、私の場合はね、いた。<笑>いた。 で、レイヤーを追加。次はね、レイ板の次は レ,、えー、とレール。ね。で、その上に、今度じゃあ、ストラクチャー。ー、はい。こんな感じでレイヤーをね、えー、はい、えー、レイヤーを、はいまあ、作りますと。で、とりあえず板はこんな感じで、レールは、じゃあレールを選択しますと。で えー、じゃあ、早速ね、えー、ぐるっと回る、あの、線路をね、敷いてみましょうと。そういったときは、今度ね、線路ライブラリーっていうところから、ほら、ここにトミックスってあるじゃないですか。でここのトミックスの n トミックスファイントラックというのがあるんで、これをね、選択します。そうするとほら、こうやって、 <笑>はいあレイハムチャンネルさん、こんにちは。はい。これね、えー、線路のね、パーツが全部バーッと出るんですよ。で、280mm っていうのがあの基本なんですね。で、1個隣を見ると、こうやってほら、これをやるとポップアップで、えーまあ、1022S280 で N トミックスファイントラックっていうね、製品名があって直線レールですね。 これが 280mm なんで、じゃあこれをね、こうやって、ブラックドロップでもいいですし、えー、そのままね、ダブルクリックでもあの出てきますね。で、まあ、とりあえずこの辺にポチッと置きますと。で、またもう一個ね、持ってくると、こうやって。で、ここをね、こうやってほら、重ねると自動的にくっついてくれるんですね。 これ便利ですね。で、えー、これ直線つなげたら、えっとね、これね、直線2個だとね、9 0 0かける6 0 0だと、あのー、間に合わないんですよね<笑>。で、とりあえずじゃあ2本で、えっと、引きます。と。で、じゃあ次、カーブ。カーブは、えっと、どうやって調べたらいいかっていうと、よいしょ。 トミックスのページで、トミックス、レール、よいしょ。こんな感じでね、トミックスのレールっていうのがあるんで、これでね、基本レイアウトプランっていうやつがあるので、えー、それをね、見つけます。こういう、ほら、あ、これがいいかな、はやぶさのやつとかね。そうすると、ほら、あの、直線とカーブレールって、 あの、セットで売ってるんで、カーブってじゃあどれを使ってんのかというと、これ、これですね。C の280っていうやつですね。この C の280っていうのがぐるっとね、回ってるんですね。で、280の直線レールね、を使ってる。あと、140のこの直線280ミリの半分のレールを1個、2個と2個を使ってる部分もありますと。 で、やっぱりレイアウト寸法っていうのはほら 560×1、560×1120mm っていうね、えー、ちょっと 900×600 だと足りないんですよね。で、とりあえずね、カーブは280っていうのが分かったんで、ちょっとね、よいしょ。この中にね、よいしょ、こっちのエニーレールに戻ってきて、280。280。あ、これかなこれですね。 C280 の45っていうのがありますね。これは、えー、っと C280 で45度のね、えー、角度の、えー、カーブレールですと。で、これをね、こうやってドラッグドロップして、はい、こう、こうやってくっつけると、くるんと、<笑>向きを勝手に変えてくれるんですよ。これで、あのー、くっつきましたね。で、ちょっとレイアウトからはみ出ちゃってるんですけど、とりあえずこうやってね、 くっつけていきますここもこうこっちもこうこっちもこうね結構はみ出てますねでこれねもうくっついてるんでどこか1か所ねこうやって選択してドラッグドロップするとねこんな感じで、えー、持ってこれます、まあかなりねえー、っと 900×600 だと厳しいですねよいしょ とりあえずこんな、こんなところに置いとこうかな。とりあえずはこう、こんな感じで、いよいしょ。こっちか。はい。ではね、また、えっ、ー、と、S のね、280、ポチッと押して、ここくっつけます。まあ、せっかくなんでね、140ミリね。なんか 158.5 ミ, ミリっていうのもあるんですけど、これまあ、えー、140ですよね。 140を1個、2個ね、2個。もし1個余分に出しちゃったら選択して、右クリックして、削除ってやればね、えー、消すこともできますね。じゃあとりあえずね、これ140をくっつけちゃいましょうね。こうね。で、また140をくっつけますと。で、今度カーブレールで、これ354っていうのはあの、 外側の、あの、伏線にしたときのね、外側 の, レあのカーブレールのことですね。で、280のこれね。で、こうやってくっつけます。で、もう一個。こうやってくっつけます。もう一個くっつけます。もう一個くっつけます。えいっと。くっついた。くっついた。で、 なんか、レイアウトが、ほら、あのー、足りない、足りないですよね。で、この場合は、板を、板を選択して、さらにね、今度、レイアウトの詳細設定のところに行きます。で、今、900×600 で、えっと、さっき、ここにほら、560×1120 って書いてあるんで、で横が1120。 で、縦が560。ね。これはもう本当に、こうかな。これだとギリギリですね。ね。これだとね、本当に、あの、ぴったり<笑>、ぴったりなんで、じゃあ、この、えー、1120と560の、 板を買ってきちゃうと、こんな風になっちゃいますと。これ<笑>、これだと困るわけですよね。だからこれで、あの、設計をしてる段階で、ああ、板はこれじゃあダメだなとかっていうことがわかるわけですね。まあ事前にね、えー、まあ、板を買ったり、レールを買ったりするときに、事前にね、あの、わかるというのが設計のいいところなんですね。 こちゃんとね、こういうのを紙で書いてもいいんですけどね、せっかくエニーレールっていうソフトがあるんで、紙に書くよりも、まあ、コンピューター上でやるととっても楽チンでーすと。で、えー、実際ね、これレールって基準の、これ280なんですけど280センあ、280ミリのレールが基準なんで、やっぱりね、20最小のこの 一マス一マスを28で揃えた方が、綺、え、麗、ー、にね、このマス目が描けるんですね。だから、えー、格子線とかは28っていう風にしてます。で、やっぱり横とか縦は、やっぱり28の倍数で考えた方がいいですと。だからレイアウトの板を買うときに、えー、じゃあ、 もう、これだとちょっと足りないと。じゃあ、どうするかっていうと、ちょっとね、ちょっと待ってね、今ね、えー、っと、あと、寸法を引くっていうのがあって、これ、寸法を引くを出したら、ここのね、端っこのところ、あ、端っこのところはね、こうやってこの辺に持ってくるんですよ。で、今度反対側をこうやって持ってきて、まあ、大体この、この、こんな感じかな。 へいやると、よいしょ。こからここまでだいたい1 0一1120と、いうふうになるんですね。で、これだとほら、ほら、板がギリギリじゃない。だから、これよりも、まあ、28の倍数で、少し大きめの板をね、買わないといけないなってことで、よいしょ。ま、またね、ちょっと計算しないといけないですけどね。えー 1120になるように、えっと、十八の、ちょっと待って、1120は28の、あ、40倍なんだ。だから、少し大きめの板にするには、まあ、足す28とかにすると、 あ、ちょっとごめんなさい。間違えました。えっ、ー、と、1140倍だったら2 8る4 0倍の1120でしょ足す28とかにす る, すると1148と。そしたら、えっ、ー、と、レイアウトのここで48ね。で、エンターってやると少し一マス増えますと。あ、でももう まあ、ここ一マス増えても28ミリしかここ隙間がないっていうのがわかるんですね。だからねあ、もうちょっと増やした方がいいなとと。28、じゃあもう一回足そうということになって、多分56になるのかなえいと。間違った間違った<笑>ミスった ?66 は十六？ 66? あ、これも違う あれ計算できない。軽くで、42×28 は、1176ですね。1176。はい。これで、とりあえず、こうやって、えいって持ってくると。ね。だいたいこの辺に、えいまあ、揃ったところにね、こう、えいって持ってくると、ほら。 ちょっと隙間ができてね。あ、これ、あ, あこんな感じでいいのかっていうのがわかるわけですね。で、えー、っと、これちゃんとなってるかなって、寸法のやつをね、矢印のやつを持ってきて、えっと、やると、はい、1176っていうふうにね、あの、出てくるわけですね。あと、こっちの縦の方もね、ええー、まあ、合わせないといけないんで、 で、縦の方はね、どうやって合わせるかをね、ちょっとね、えー、考えたんですけど、まあ、十八なんかね、あのー、トミックスのレールって、伏線にすると、レールとレールの幅の間が37ミリなんですよ。<笑>よいしょ。なんかね、レールの、レール関連かな。 レールってあるのかななんかね、レールのね、あのー、どこにあったかななんかサッポートだったかなちょっとレールを。レールでね、レールで。 どれだったかなサポートだったかなレール感覚。あ、これこれ。トミックスのレールの規格っていうのがちょっと載ってまして、これのね、レールとレールの幅、あ、あった。よいしょ。はい。ここの左上のね、 トミックスのレールの伏線間隔って書いてあるところがあって、これね、レールとレールの間隔は37ミリですっていうのがあって、で、なんかね、あの、37ミリ開けておかないと、真ん中にあの、駅が置けないとか、あと、まあ困るわけですよ。そういったことで、 今度ね、縦の方を増やす場合は、37の倍数で増やしていった方がいいですね。格子とかを一回ね、今度、えっと、横方向は28なんですけど、37。37。ね。で、縦は37の倍数になるようにやった方がいいですね。